ウィーディやるの。そうですね。結構強いですよ。じゃあ今度やろうよ。それが吉田との出会いだ。強いじゃあ10月28日は。ウィーニングイレブン2011。コナミ。ウィーニングイレブンで勝っただけなのに。吉田は調子に乗り始めた。Go。Go。Go。Go。Go。コーヒー買ってきて。出たとこ自販機あるから。それ取って。かけて。 吉田の野郎地味なカウンターサッカーのくせに吉田ー「ウイニングイレブン」2011「ウイニングイレブン」における吉田の戦い方はカウンター一発だいわゆる吉田スタイルだ時折見せる個人技何の今のそしてドヤ顔「ウイニングイレブン」2011吉田コナミ吉田よ見たか俺のバスサッカーを。 これが世界の主流となるのだゴールゴールゴール危なかったウィニングイレブン2011吉田コナミ持ってきた PSP のウィニングイレブンで吉田が俺に協力プレイを申し込んできたごめん吉田ウィニングイレブン2011 p s p ごめんって。コナミ 3D で打った時の飛び方気持ちいいですねなんか奥行きあるよねてか全く出てないですよ 3D の一番奥までかっ飛ばせ「プロスピ 3D「コナミ」パワーがポケするなら負けるで世界を制覇しろ汗と涙とドッカンジャオうちこい必殺技で主役は君だ「パワプロくんポケット14」14! プロ野球2011決定版コナミ 3D のウイレはプレイヤー視点での奥行きが半端ないそしていつもの画面も吉田はどっちの画面が好きどっちもいいけど君とやってるのが好き吉田「ウィニングイレブン」3D サッカーだって勝てるから 3D の上イレはプレイヤー視点での奥行きが半端ないドリブルで切り込んでからの「3D ボレー」<笑> 3D ボレー「ーウイニングイレブン 3D サッカー」いつもの画面でもう一戦一緒ですよコナミ 3D のレースゲーム「アスファルト」か吉沢ゴールに執着するやっぱ僕の方が早いですね、うん、追いつけなかった「周回遅れくん。アスファルト 3D リトロレーシング」やったーコナミ ど川んどどんど ん, ど ん, どん。 次を感じる動きだしそして最後は1対1に勝つそれが俺の戦い方世界から点を取れ香川真司でした今こそジャパンパワーウイニングイレブン201210月6日キックオフラインナップ続々「ウェブも見てねコナミ